エンジョイライフの国さんです今現在私はタイのバンコクに今います今回ご紹介するお店はこちらのデカデカとリリンプリンさんですねこのお店なんですけどもタイ料理ですごい人気なお店で日本人の駐在者の方にもよく使われているという 実際私はこのお店来たことないのでどんなお店なのかっていうのを店内入ってどんな料理なのかっていうのを皆様にレビューしたいと思いますそれではお店の中に行ってきますではですねタリンプリンさんの入り口まで来ましたこんな感じですね中がすごいおしゃれですね それではではすね、これから中に入っていきたいと思います店内なんですけどもこんな感じになってますすごいおしゃれですよねうんこんな感じになってますはーい次に私が実際食べたところのテーブルのところ側の店内はこんな感じになってますすごいおしゃれですよね 女性が来るお店っていうんであれば、ここはいいお店だなって思います、すごい素敵なお店ですね、はーい、ではですね、店内のほ店に入ってきまして、2つ料理、準備しましたまず1つ目は、これですね、ママッサマンカレーですよこれは一応、ポークですね、のマッサマンカレーで、まあ、ライスと、ここに何ですかね。 ご飯じゃない方を食べましたこれ見てくださいネクの方の方がで、これ大きいんですよねすごいおい美味しそうです、これじゃあ、こちらを食べてみたいと思いますまず、これこれね今まで食ったガレ何だった って思います本当にこ、うん、れはうまいなお肉もあすごいな、スパイシー、辛いスパイシーな香りだって、いろいろなカレーのやつが入ってますね。なんだろう ないって言うから、何もできんじゃないからって言われると思うんですけど、ねうおす。うま、ん、いやつで。うまい。うまい。うまいぐらい。次は、お茶を食べるす。あ、つけないこれだけでしょ。 クク味がね、ちょっと甘い、うん、ふわーって甘い香りがふわーってるこれだけでもいいね、うん、この上に生クリームをつけて、パクって食べてもこれ、おいしい感覚的には、なんていうろうな、クロワッサンみたいな、クロワッサンって中の部分が結構ふわーっとしてる、それをふしたような感じの食感かな。 マストマンカレーの食レポはこんな感じで。 終わりにしたいいと思いますではですね、下皿目はこれですね、トートバンドエビの切り身揚げになります、1個1個がすごい大きいんですよね、1、2、3、4、5、6、6個ありますね。で、つけだれがついてます。じゃあね、まず初めに、タレのほう、どんな味がするのか、ちょっと舐めてみますね。 必要あんですけども何だろう普通に見たいのに違うんだよ、ね、でも甘いの必ですよスーパーはいいんだけど甘いちょっとはじめに何もつけないで食べてみてでその後つけてから食べてみる感じを取ってみたいとじゃあこれねうん。ふふこれがいいうふじゃあですね何もつけないでちょっと食べてみます ででも、感をるも感感みたい な, なんですじ、うんねね、<音>じゃあれアリが好きな方はこれ好きかと思います。 じゃあねトートマングンの紹介は以上になります。絶対頼んだ方がいと思います。先ほど食べたマッサマンカレーと、ね、こちらのトートマングンです、ね。それでは以上になります。はいタリンプリンさんの料理食べてきました。総評になります。まずはじめにマッサマンカリー豚のマッサマンカリーですね。あれはめちゃめちゃうまかったっすね。 美味しかったですもう玉ねぎがすごい大きいのがゴロッと入ってて入ってるにもかかわらずトロトロこのギャップにはすごいやられました今まで食べた玉ねぎ何だったんだろうみたいなそのぐらい美味しかったですでソースもすごいトロトロでパイシーにもかかわらずすごいこくがある もう最初からとろうっていくんじゃなくて弾力も残してあお肉ちょっと弾力あるかなと思ってとろうみたいなそんな豚だったんですねそれが玉ねぎとお肉とソースが綺麗に混ざり合ってバランスがすごい良かったそんなカレーでした、はい、でそれの付け合わせに食べたパイ生地あれもすごいサクサクですごい美味しかったですね で食べた瞬間甘みがあってそれを一緒にカレーと食べてもバランスが取れているすごい美味しいカレーでしたでもう一個食べたすり身揚げトートマングンのやつなんですけどもこれもすごい衣がサクサク で, で中のすり身も味が奥深いすり身でしたねそれとサクサクした周りの衣とのバランスもすごい良かったですよね以上でハリンプリンさんの紹介のレビューは以上になります 最後までご視聴いただきましてありがとうございましたこれからもですねバンコクのグルメ関連とパタヤの方のレビューもありますのでタイの方のグルメ関連気になっている方はぜひともチャンネル登録の方をよろしくお願いします以上で私のレビューは終わりにしますそれではまたバイバーイ